これまで多忙な合間を縫って幾度となく女性自身の取材に応じてくれた彼らが奇跡の5年間を振り返り、今だからこそ話せる本音を赤裸々に明かしてくれた。現在、初のベストアルバム、ミスター5・ゴーが発売中のキングピス。取材現場に現れ、和やかな雰囲気のまま突入した座談会。まずは、 デビューしてからの約5年間で特に印象に残っている瞬間を聞いた。橋山24最近だと紅白の時のパフォーマンスかな。みんな熱量が高くてすごくいいものを見せられたと思う。平野志耀26あとやっぱり今までのコンサートは全部印象に残っているよね。神宮寺ゆ太、25ファンの方と直接会える唯一の機会だからね。 騎士ユータ、27、俺がすごく覚えてるのは、デビューコンサートの幕が開いた瞬間だね。神宮寺、確かに、あのペンライトの景色は色濃く残っている。騎ファンの方の感性を聞いたとき、俺がずっと求めてたものはこれだ。って本当に気持ちよかったんだよね。長瀬恋、24、俺は、ドームコンサートも忘れられない。 デビューしたからには、いつか絶対やりたいと思ってたし、あんなにたくさんの方たちが集まってくれて、めちゃくちゃ感動的やった。平夜、振り返ると、一生を覚えておきたい瞬間ばっかりだな。忘れられない思い出に溢れていたと口を揃えて語る彼らの5年間。デビュー後すぐに、スターダムへと駆け上がった彼らには、プライベートな時間は、ほとんどなかっただろう。 もしも今後メンバーみんなで遊べる機会があるとしたら、どんなことをして過ごしたいはし、テーマパークに行きたい。永瀬、そういえばみんなで行ったことないな。平夜、行きたいけど人混みが苦手だから貸し切りにさせて、章。神宮寺、目立ちすぎて迷惑がかかっても申し訳ないしね、章。はし、そういえば俺たち芸能人だった。騎士。 テーマパークは夕方からにして、午前中は海に行こうよ。長瀬、いいね。誰が運転する神宮寺、騎士君。平夜、それ、目的地にたどり着けなさそう。騎士、いや、大丈夫だから、運転得意だし。と、ここで、正直、オフの日は遊びだけじゃなくて、休息する時間も欲しい。ショー、と平夜、騎士、じゃあ、スパにも行こう。 はし、デビューした頃は、一日中全力で遊べたのにね。騎士、しょうがないよ。俺なんてもうアラサーだから。長瀬、俺たちも、大人になったってことやな。とはいえ、デビュー当時から変わらない、彼ららしさもある。へいや、やっぱり、キング、リンチェといえばおバカなところがらしさでしょしょ。長瀬、みんなほどよくアホやな、しょう。 し、いい意味で鈍感っていうか、ありのままな感じが俺は好き。部屋みんなでいると楽しくて、つい盛り上がりすぎちゃうのがネックだけど。橋、何事も全力で楽しんでるからね。でもさ、決めるべきところでは、ちゃんと決めてると思う。神宮寺、確かに。新しいことにも果敢に挑戦してきたし、普段はおバカだけど、やるときはやるのが俺たちらしさかもね。 プレゼントをなくす長瀬にそう突っ込み。そんな彼らをずっと追いかけ続けてきた本誌。逆2年前の座談会では、今だから言える話で盛り上がったが、今回も同じテーマで話し合ってほしいと提案してみたところを。へいや、あれ ?2 年前はどんな話したんだっけ橋 JR の頃、角がいつも白い服着てた話とか 神宮寺、ついこの間も、その話で盛り上がったよね。長瀬、ちなみに今は、違う色の服も着てるからね。騎士、あと、潮がよくコンタクトを探してる話。長瀬、ドームコンサートの時も、楽屋で騒いでなかった神宮寺、そう。間違えて仕事で使ったカラコンを持ってきちゃったんだよね。へいや、あれは、マジで焦った。 いきなり青い目で出ていくわけにもいかないし、橋、げんっと徳けど、周りの俺たちも、やばい。ってなってたから、ね、しょうし結局どうしたんだっけ部屋、バッグの奥の方に、奇跡的に入ってたんだよ。非常用に忍ばせといたものを、すっかり忘れてて。 神宮寺、2年前も言ったと思うけど、潮がコンタクト見つけた時の奇跡的って言葉、もう聞き飽きた、章。平野、ごめんって、う。当時の座談会では、長瀬が騎士からもらったプレゼントをなくしたという疑惑も。平野、ブレスレットね。長瀬、なくしてない。俺がどこにあるかを把握してないだけ、章。騎士、それをなくしたって言うんだよ。 神宮寺、帰ったら探すって言ってなかった長瀬。うん。騎士、それは絶対探してない顔だ。橋、まあ、有限に行って難しいから、う。平野、最近も、騎士君からもらったポーチなくしてなかった長瀬、なくしてないんだって。どこかにはある。騎士、これは後で話し合わないといけないな、章。 神宮寺、結局、2年前と同じような話しかしてないじゃん。橋、一瞬、大人になったかと思ったけど、やっぱり俺たち、そんなに変わってないんだね、章。キング・アンド・ブ・スらしさと彼らの絆は、きっといつまで経っても変わることはないだろう。女性自身2023年5月9日5月16日合併後。